はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね。 池袋ににございまますす人焼肉みそのさんおお邪魔しておりますというのも、こちらのお店の方からね、えー、ご連絡をいただいて、ちょっとね、行きたいなと思ったメニューがあるんですよ。それが、えー、食べ放題なんですけど、なんとこちらのお店、英語のね、和牛を取り扱っておりまして、そちらのお肉はね、食べ放題になるコースがあるんですよ。通常はね、えー、僕今日一人で来てるんですけど、二人からの利用は可能でして、一日に三組限定、英語ランクのお肉のメニューが壁紙に ね木札で置いてあるんですけどそちらのメニューと、まあ、サイドメニューの中かが全て食べ放題ということでしかも金額がなんと 6,000 円ですよ 6,000 円やばくない今回はねこちらのメニューただ食べるだけじゃ面白くないと思うので食べ放題のこの 6,000 円っていう金額から食べた金額ね果たしていくらお得になったのかというこういった企画をねやりながら今回こちらの味噌のさんで焼肉を食べていこうと思います はい、といととうことで今回の食べ放題なんですけど最初にね4種のお肉がくるんですよ毛によってね若干メニューが変わるらしいんですけど本日は唐辛子、座布団肩三角肩芯とこちらの4種ということですちょっとねお肉入れていきましょううわーいいおこしてるな座布団もうわうわうま めちゃめちゃいい音してるこれいいよいやいやいいよ。いやいやよいしょこれやわいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいいいいいやいやう。 はっうまうんちょっとね時間があるのでどんどん入れていきましょうあとはいじゃ続いて追加ですねハラミとカタシンの2種類を2枚ずついただきました追加でこちらのキュウイのたたきもサイドメニューでいただきました こちらのお店、ね、店名にもあるように一人焼肉もできるお店なのでメニューがね1枚単位で販売してるんですよこういったね販売方法もやっぱりみんなお腹いっぱいになっちゃうところをいろんな種類食べられるんで嬉しいですよね焼けたかなこれうわうまそうお肉がめちゃめちゃうまそう あの先ほどねあのお店の方ともお話ししたんですけどぶっちゃけもう赤ですとこのコースはそれ で, でもやっぱりお客さんにねこう喜んでいただきたいと言って開始したメニューみたいでして限定3個にはなるので気になる方はね早めにお店にお問い合わせして予約してみてください絶対食べた方がいい続いてこちらのメニューいただきました縦バラとシンシンを2枚ずつですね で追加注文でございます。唐辛子と肩かぶりでございます。お店のねおすすめしかも人気メニューだそうで牛筋煮込み。これもね英語のお肉を使った牛筋煮込みでございます。ちょっとこちらおすすめの牛筋煮込みを。ほ<笑>ろほろだ。ほろっとろだしね臭みもまって。 うまっうまっうん、うん、あいいい入れはいしそういただますはい失礼しま す, ますでもうねちょっと我慢できないんで大ライスを注文しました、えー、<笑>タレつけて、うん、これはたまらんでしょう クーマキーライスと<笑>うまそ、うん、うん、続いて追加の座布団とすねでございます 改めてこう一皿ではなくて1枚ずつね注文できると脂っこくなったなと思ったら赤身肉に変えられるしちょっとどっしりしたいなと思ったら霜降りに変えられるしこのシステム素敵だね。 サイトとタンモトでございます。タンモトがね、めちゃめちゃ分厚いんですけど、よく焼いた方が柔らかくなるみたいです。次サイト サイトめっちゃうまいですね。これ。タン元も。<笑>あ、うまそうな色してるな。タン元いい感じかな。タン元はね、そのまんまいただきます。食感はね、ものすごく柔らかいんですけど、サクサクっとしたね、繊維的な食感なんかこう面白いね。うわー。 今日車じゃなかったらなぁ酒飲みて追加のナイス2杯目でございます 今回のね、食べ放題、寄付代以外にもポスターのメニューがあって、食べ放題1回につき1皿注文できるらしいんですよ、そこのね、ポスターメニューから、まずこちらの炭ン塩と、極上サーロイン焼きすきと、これ、すき焼きのようにね、卵に絡めていただくメニューらしいんですけど、これ絶対うまいと思うんですよ。<笑> つまりレア味ですかね、こんな感じで。いし卵に。うーわ、うまそう。ライスバンわ。<笑><おー><笑>いや、ら。<笑> 甘辛くてちょっとね濃いめの味付けになってるんでそれがね、ま、た卵とライスは確実に必須ですね、うん、うんこれ焼き付き最後の1枚なんでご飯にのっけて残った卵をこううん わうんうんうん、この卵ご飯にかけるやつ僕らがおすすめする裏技なんですけど。あ本当ですか あんまり普段こう、食べ放題って僕もそんなに利用する方ではないんですけど、人生で多分一番うま焼肉の食べ放題だと思いますね。間違いなく。 続いて頼んだ商品なんですけど和牛のね、11点盛なんですよこんな感じのラインナップなんですけど ミそノさん自体、お肉をね、約 55V 牛だけで取り扱ってるみたいで、これがね、日によって1 2部位前後ぐらいで毎日ね、取り扱ってるらしいんですけど、中にはね、やっぱりこう、レアな部位とか、もう聞いたことない部位たくさんあるんですよ。で、やっぱりね、そういうメニューって頼みにくかったり、まあ試したことがないっていう方、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、仕入れた部位をおすすめで11点持ってくれるので、ここからお気に入りのお肉なんかを探して、 食べ終え次第、ね、好きなお肉を食べるっていうのもいいじゃないでしょうか。 でもやっぱり、こうやってね、いいお肉を集中して食べてると、量でえはね、普段の動画に比べると、全然ね、まだまだ食べてないとは思うんですけど、満足感がすごくて、まだまだね、時間あるんですけど、結構ね、いい感じに、もう満足してきちゃって、こっからは完全に、あの、お楽しみタイムですね。<笑> そろそろじゃあ1時間ぐらい経つのでかもう満足感が今すごいん、はい、ちょっとラスト注文を見て下さい、はい、そしたらこちらね最後の注文届きました僕がドストライクにはまってしまったインサイドとサーロインのね霜降りなんですけど、まあ、もちろんね切れてはいるんですけどもう見た目ね綺れすぎてただのステーキフがフフフ こちらは最後のお肉ですねうんうわーうまかった<笑>うわごちそうさまでしたと<笑>いうことで、えー、ただいまね食べ放題すべて、えー、注文の方終わりましてどの部位もめちゃめちゃうまかった 私も大満足ただもちろんね一枚一枚は金額ね安くてリーズナブルにはなってるんですけどかなり食べたと思うんで今ちょっとお会計の方ですね出していただきますんで少々お待ちください<笑><笑>マジですか<笑>今回のね食べ放題なんですけど通常ね6000円で食べ放題が注文できるんですけど。 1万7028円と、こちら、食べ放題のレシートが、こんな感じ。6600円。まあ、消費税込みでね、6600円ということで、約で、ね、1万1000円僕はお得だったってことなんですよね。<笑>普段ね、なかなかこうやって家庭の近くとかだと、まあ、英語のお肉をね、こんだけ食べるってことはできないですし、なのにもかかわらず、普通の焼肉屋さんよりもね、多分これ食べたら、安いんじゃないのかな、下手したら。 いやだいぶ、え、いいんですかこれ。と<笑>いう<る><笑>ことでね、もう本当にお店のご褒意から生まれてるこのね、食べ放題のコースなので、1日3組様限定、2人からの限定コースとなりますが、ぜひね、焼肉食べに来る際は、一人焼肉、いすさんでね、この食べ放題企画、コースをね、頼んで、美味しい英語ランプのね、お肉、思う存分食べてみてください。